でこの車をお借りする、まず最初のご紹介というのは、こちらになりまして、この車、8人乗りの車になるんですけれども、今まで7人乗りの車のご紹介をしてきました。で私、ボクシーの車を今回購入したわけなんですが、ボクシーでも8人乗りがもちろんあります。 で7人乗りにしようか、8人乗りにしようかということで、まあ、家族構成によっては当然検討の範囲に入るとは思うんですけれども、まあ、7人乗りの比較の観点で、今回は8人乗りの広さの比較について、今回ご紹介をしていこうと思います。で私の動画の中では、すでに寸法測定等も行ってますので、まあ、今回も同じ要領で、 まず広さの比較をしていきます。で今これ、シートを完全にまず後ろにします。で、この状態にしたときに、こちら。今このシート自体も完全に後ろに寄っている状態なんですけれども、この状態で、ここの膝の部分のクリアランスがどのぐらいあるのかということで、まずご紹介をすると、 これが今、運転席側が400、百ミリあります。ちなみに、7人乗りの車に関しては、570ありました。400というサイズ感を見ていただくために、実際私、175センチの私が乗り込むとすると、まあ、当然、この足自体、伸ばしたときに、シートの下に足が行ってしまうと。 まあ、いいっった状態ににははやりりななてしままううと、まあ、いうことこす7人乗りの車と比べると170ミリ違いますのでやはり結構違うとで7人乗りの車で570ミリですとちょうどつま先を伸ばすとまあ当たるかなというぐらいだったんですがこちらに関してはもうシートの下に足が行くような感じになっています、まあ、そういったサイズ感になっているということになります。 ちなみに助手席側のスライド量は運転席よりも25ミリ短くなっていますので後ろは25ミリ広いといった状況になります、まあ、そちらもせっかくなのでお見せ し, お見せしてみようと思いますこのように完全に今後ろに寄せた状態なんですがこの状態で後ろに寄ってみます まあ、このように見ていただくとわかると思うんですけど、運転席と助手席の後ろの浮き具合、スライド量の違いというのが、まあ、このようにわかると思います。これでちょうど25ミリ違うと。まあ、私の実際の実測、私の実測に基づいての測定の仕方においては25ミリ違いがあると、まあ、いうことになるわけなんですけれども、 まあ見た目上はそんなに変わんないかなと思います。まあ確かに少し助手席の方が前に行ってる感っていうのはあるんですけど、実際こうやって座ってみると 25mm の差っていうのが、25mm の差があったとしても、まあこのぐらい自分の足がやはりシートの下にかかってしまうといった、まあこういったサイズ感になっています。でも実際には先日の動画でもお話ししたんですけれども、まあ、本来こういった使い方ではなくて、 前に運転者がいて、なおかつ助手席にも人がいたりする場合もあって、でその状態で後ろの広さがどのくらいかっていうのが、まあ一番問われるところだと私は思いますし、まあそれが実用空間と言っていいかなと思いますんで、まあ、私のドラポジに合わせた上で、今度ご紹介をしていこうと思います。 でこの車すごくいいなって思ったんですけど、このようにちゃんとこのテレスコピックとシルトと両方ついてます。普通のファミリーカーでは考えられない。ちゃんとこういったドライビングポジションなんかもしっかりと考えられて作られています。はい。で、私のポジションですとちょうどこのぐらい。このぐらいのポジションになるんですが、これで、後ろ。 触ってみたいいと思いますで既にあらかじめ寸法は測っているんですけれどもこの状態で寸法を測りますとちょうど570ありますですので新型のボクシーの7人乗りの車のちょうどシートを後ろに運転席のシートと2列目のシートを後ろにした時570な でちょうどそのサイズになります乗ってみようと思いますそうするとこのように先ほど申し上げた通りなんですがつま先を伸ばすと当たるつま先を避けると当たらないという、まあ、こういったサイズ感になると、まあ、いうことになりますので、まあ、これ私個人的に見ると結構やっぱり広いなって感じます。 8人乗りの車であっても十分広い。そんなにロングスライドではないというふうに思われがちなところはあるとは思うんですけれども、もう十分に広い空間になっているんではないかなと思います。で、せっかくなので助手席もやってみたいと思います。ちなみに助手席に関しては、こちらの X8 人乗りに関しては、このようにテーブルが標準で付いています。 で、この、助手席のシートの合わせ方。まあ、ジェットコースターみたいなっていうような形で、あの、コメントされてる方もいらっしゃったと思うんですけど、だから、こういう風に、もちろん、前作りして乗られる方はもちろん、いらっしゃると思います。もちろん。で、私なんかは結構助手席乗ってると、怖いなって思う場合があるんで、やっぱ、捕まるところとか欲しいと。でまあ、ここ、手すりがありますんで、まあ、ここ、もちろん、捕まれるし、 ここもつかめるんですけれど、ま、ここ、この車のトピックスは、ここのインパネにつかむこともできるということで、ま、このぐらい、拳1個ぐらい、ま、この間の動画ではちょっとやりすぎかなっていうところもあったと思うんですけれども、ま、拳1個ぐらい入るぐらいでいいかなと。で、このような形で、 握れますんで、まあ、このぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、この状態で後ろの居住スペースを見てみたいと思います。まあ、ちょうどこれで運転席とドラポジが全く同じになります。はい、でこのような形で、まあ、もちろん運転席と同じになりますので、 これで570ミリということで、このような形で、つま先を逃がせば当たらないですし、つま先を伸ばせば少し当たるといった、まあ、こういった空間になっています。非常に広いなっていうのが私の個人的な印象ということで、8人乗りも結構ありだなって、個人的には思ったりしているところではあります。シート自体なんですが、 ベンチシートになっています。8人乗りですので。で、その代わり、ここの部分、ね、ちゃんと人が乗らない場合でしたら、カップホルダーとか、物が置けたりとか、7人乗りの車で言うと、これがサイドテーブルになっているということになります。このように格納式になっているということになりますし、もう一つは、こちらにテーブルが付いている。で、オプションとの違いは、オプションここが、 貫通してるんですけれども、こちらに関しては貫通してないもの。で、この上にカップホルダーが付いているもの。セレナなんかもこういったタイプのものなんですが、これ非常にいいなって僕も思います。これ何がいいかというと、下が穴開いてないんで、こうやって物を上に乗せたとき、まあ子供さんがいらっしゃる方とか、まあこういった X8 人乗りの車とかになると、もう本当にファミリーカー的な、 使い方をされる方の方が多いんじゃないかと思いますので、特に子供さん、お子さん乗せる場合なんか多いと思うんですが、そういった時なんかこれ非常に便利かなって思います。下に物が落ちないですし、カップホルダーとして使う時はこれを使えばいいですし、まあ、このようにテーブルとして使うこともできるし、カップホルダーとして使うこともできるということで、これは非常に使い勝手としていいテーブルだなっていうのを思います。 でこのように、ここにもフックがちゃんとついているということで、こういったユーティリティ関係がね、しっかりしてます。ここにテーブルがあるのと、ここにもテーブルがあるということです。かなり使い勝手としては高くなってるかなと思います。このシート自体のアレンジなんですけど、このように、こう引くだけで、この背もたれと座面が持ち上がる構造になっています。でこれによって、 前にこのまま引けば、後ろにすぐアクセスができるという仕掛けになっています。まあ、この座面自体が前に持ち上がりますんで、7人乗りの車よりも、このシート自体は前に行ってくれるということなので、こちらの荷室の空間というものを広くスペースが取れるというメリットがあります。そこが非常にいいなと思いました。 ちなみにこれは今助手席側なんですけれど、こちらの運 転, 運転席側でも可能になっています。で、また戻します。はい。で、運転席側もやってみたいと思うんですけれど、まあ、ここのレバーを使うのが一番使いやすいと思いますので、このように。で、こちらはね、こちらは ちょっとこう、持ち上がらないんですけど、このように、ちょっと自分でアシストしてあげないと持ち上がらないようになってるみたいです。で、これも同じように、運転助手席側と同じように、前まで、ギリギリまで寄せられるようになってます。ここ非常にいいところと思います。で、このように、こっちからでも乗り降りができるとまあいうことと、荷室がかなり、 広くスペースが取れるとまあいうところが大きく異なるところなのではないかなと思います。はい、このような形で。で、シートは今まで SZ、SG の紹介をしてきたんで、この合成とパブリック仕様、もう一つは 上級ファブリックっていうのがあったんですけど、これは普通のファブリック仕様のシートになっています。で、すごく思ったのは、このクッションがすごく体になじむ、このウレタンっていうんですかね、この中のクッション、これがすごくなじむ形になっています。こうやって掴むと結構形が残る感じなので、体にくっついてくれるような、包み込んでくれるような、そういうシートになっています。 で、これ見た感じもそんなに悪くないですし、実際こうやって乗った時にホールド感が高い。ここがジャジー素材になってるんで、すごく滑りにくくなってるし、ホールド性も高いですし、結構シート自体も柔らかくて座り心地がいいです。特にこっちの6対4。私今6のところ座ってますけども、かなり広いんで、このように結構大きなソファーに 座ってるかのような、そういった感じがあって、非常にいいです。シート自体も。座った感じというのも、ものすごくいいです。はい、なので、シート自体はかなりよくできてるんではないかなって、私自身は思います、はいで。今度は気になるのが、まあ、この2列目のシートの広さ、それからシートのアレンジのご紹介をしたんですけれども、次気になるのは、じゃあ3列目の 居住スペースどうなのっていうところになりますのでそこを見ていきたいと思います。はい、で3列目、こちらですけども3列目は全く7人乗りの車と変わらない仕様のものになっています。ただこの素材がファブリックの素材になっているのでグレーのシートに なっています。色合いが全く違うものになっています。今、3列目をこのように開いたんですけど、このように3列目が広く使えるっていうのも、この8人乗りのメリットになってくるのかなって、私自身今感じたところです。このように3列目のシート自体をメインで使う方っていうのは、 ほとんどいらっしゃらないと思うんですけれども、まあシート自体が見ていただくと、このようにペラペラになってますし、まあ常時座るとなると結構き つ, きついかなと。だったら、こちらの2列目の大きいシートを使った方が当然いいわけなんですけれど、まあ3列目、例えばお子さんがいて、まあお子さんの、まあ、遊び心的なところ、お子さんがいて、シートのアレンジを変えて、 移動したいって言った場合、まあ、そういった時なんかは使えるのかなと思うんですが、そうしますと、このように、かなり広いスペース、足元の広いスペース、足元がすごく広いです。これでちょうど730ミリぐらいになると思います。つま先伸ばしてもほとんど当たりませんので、だいたいその後だい、このように足も組めますんで、ちょうどこれで730ぐらいになると思うんですけど、まあ、こういったレイアウトにすることも できるということですでこちらもちろんこれも前にすることもできるしこのまま残しておくということもできますんでこういった使い方もあっていいんじゃないかなと思いますで次に3列目の居住スペース非常に気になると思うんですけれども以前私の動画の中で紹介したやり方で相対で比較してみたいと思うんですけど 運転席のシートを後ろに下げた状態で、でここ340に合わせる。でこれは、鉄波後の610ミリスライドしたときと同じ膝位置のクリアランスになるんですが、まあボクシでもここ340に合わせて3列目の膝周りの寸法を紹介しています。ちょうど130だったんですけれども、この8人乗りの車においては、 どうなのかというのを見てみたいと思います、はい、ちなみにまず340ってなってしまうとやっぱりかなり狭いですもう完全に足首までこのような形でかぶってしまうような状態になりますんで少し窮屈さというのがあるサイズ感になっていますこちらのように、まあ、このぐらいの クリアランスになってるんですけど、これが、事前にもう測ってあるんですけど、これがちょうど130になっています。なので、まあ、大人、乗れないことはないですけど、まあ、かなりきついといった、まあ、こういった状態。まあ、私が乗ると、もう完全にゼロクリアランスなま状態になってますので、まあ、これだと非常に狭いとまあいうことなので、 実際に8人乗りの車になりますと、完全に人を乗せるっていうことに動きを置いて、車内のレイアウトっていうのを考えていかなきゃいけないと思うんで、実際の実用的に使われる想定で、シートのレイアウトというものを最後にしてみたいと思います。実用空間を想定して、ドラポジを合わせてみましたので、そちらをご紹介するんですが、こちら、運転席に関しては、 私のドラポジーに合わせた状態で合わせています。で、2列目に関しては、どのように合わせたかというと、3列目、ステッパーンの時のキャプテンシートを610ミリスライドさせると、290足元のクリアランスがあったんですが、それに合わせて3列目を設定しています。で、この2列目、実際にそうした時の足元の寸法がどのくらいかというと、 ちょうどになりますですので、ステッパー後の時でご紹介したんですけれども、運転席を完全に下げた状態で、で2列目を610にスライドさせた状態で340ですから、まあ、それに比べても大体30ミリぐらい広くなっているということになりますので、まあ、こういった状態であれば、ま, あ、まだ我慢できる広さかなと、まあ、いうことになります。で 290ステッパーゴンの3列目と同じ膝のクリアランスになっています。で、これで座ると、まあ大体こんなもんですね。私の拳が1個ぐらい入るぐらいの広さになるんですけれども、このポジションでちょうど8人が、まあ、普通に乗れるポジションになっているかなと思います。まあ、この状態で乗った時に、まあ広いか狭いかによって、 まあ、車, を車の評価というものが大きく変わってくると思いますし、7人乗りがいいのか、8人乗りがいいのかというところであるとか、あとは、この車のクラスの上でしたら、アルファードになってくると思うんですけれども、そういった選択も入ってくるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけますと幸いに思います。ということで、今回はこちらの新型のボクシーの8人乗りの車の 居住スペースについてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車および用品レビューを行ってますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。また、チャンネル登録・高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。